残さて。 「ひらおよび」「下から上上から下右 もうダメだ。 んでい「どどんどんいらどんどどんど ん, どん」どんどんどん「ひらおよびひらおよび」「ひかたらうえひれたらひらどん」どんどんらどん「ひらおよび」 「みどりこたまポーズ」「<音声>」「<音声>」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」」「」」」「」」「」」「」」」」」「」」」」「」」」」」「」」」「」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」 上いまえ上えいっし前い前しろろ後ろ」後ろ後ろ「上ら上やひたひたひた」「いもっと上え」上「ひとりひとりあはいはい、はい、ははははあたま」 It's a very hot summer. どうもありがとうございました。